はいどうも、風神ジャパン U です。本日は現元気の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回の動画はですね、最近ちょっと僕が気になったモーニング娘。の曲。こちらをね、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけれども、あの僕ね、普段、そのライブの DVD とかをちょっとまだ買い揃えるほどちょっとお金がなくてですね、はい。なので、あの、UNEXT でね、ライブ映像の方を見てる感じになるんですけれども、まだね、そんな全部あの見れてるわけでもないですし、そのほんの一部ではあるんですけれども、 まあ、徐々に徐々にっていう感じで見てます。で、あの、それによってね、知る曲だったりとかもあって、映像を見る前にね、一応まあ、セトリとかを見て、あの、MV とかね、公式の映像があるかないか一応確認した上で見るんですけれども、で、公式さんの方で映像がない曲については、あの、Unext の方でもう、ま、先に見て、そのちょっと覚えようかなとか思って、曲を聴くんですけれども、その中でね、 僕めちゃめちゃ好きな曲というかかっこいいしめちゃ神曲じゃんみたいなのをちょっと見つけてしまったので、はい、それをね今回ちょっと紹介していきたいなと思うんですけれどもあの僕がねその時見たライブの映像が、えっと、2019年の、えっと、ライブだったんですけれども、はい、そこで、えー、披露していた「負ける気しない今夜の勝負」こちらのね楽曲これがねもうこのドハマリしてしまってですねはい もうめちゃくちゃかっこいいというかもうなんか闘争本能をかき立てるような、ね、音楽だったんですよはい詞もう下曲も素晴らしすぎてもうちょっとなんですけれどもあの語らせてもらいたいなと思いますはいであの僕ちょっとメモってるんですけどまずね詩の話からなんですけれども空を見ればその答えが浮かんでくるって思える人は強いとかねもうこの詩も深いー んにねなんかあの壁が、あのー、目の前に立ちはだかってもう自分のものすごい逆境この状況にいやーもう私なんてこれがこうだからダメなんだとかその環境のせいにしたりとかあのー、もう自分がもう実力ないと思い込んであの諦めちゃうそうじゃなくてこの詩のようにね空を見ればその答えが浮かんでくるって思える人は強いもうひたすらに、うん、自分を信じてるもう 根拠がないけど、でも、自分がやれると信じてるみたいなね。そんな感じの、このマインドの強さを持ちなさいみたいなね。もうこのメッセージが深いのよ。はい、あ、もうちょっと感動しますよね。で、ここのフレーズの最初は、えっと、はがあちゃんがね、歌ってるんですけれども、空を見よればっていうところの歌い方。 があの茜ちゃんめちゃめちゃ輝いててであの「ソ」っていうこのね1音目からキラキラオーラが出てたんですよあ茜ちゃんってねあの人間性がこの歌声に出るっていうねなんか不思議な魅力があってですねなんかそのキラキラ感みたいなのが歌声と音楽に乗ってこの僕のね耳心にあのガサンと届いてくるんですよだからこの部分の芳茜ちゃんの本当この一言ではあるんですけども存在感っていうのがねもう僕すごい印象に残ったんですよねはい で、その後ね、あのー、このフレーズが終わるとサビに入っていくんですけれども、ここのサビに入る時の音楽も素晴らしくて、なんか、あの、こっからサビですよみたいな感じの合図がある曲って僕めちゃめちゃ好きなんですよ。で、この曲の場合は、あのー、この B メロの詞が終わった後に、テるテレテレっていう駆け上がる音が入るんですよね。で、そっからあのサビがね、入るんですけれども、手をつないで、一つになろう、おお。 うううんうんうんっていう、あの、このね、音楽に入るんですよ。で、こうこうもうマジ痺れたんですよね、めちゃくちゃ。はい。で、これ聞いた時にね、なんて素晴らしい旅なんだと。このメロディー考えたの、ガチで天才でしょって思ったんですよ。で、なんでかっていうと、その、手を繋いでっていう、この、えぐる感じっていうのが、なんか、この、内なるね、眠ってる、この闘志を目覚めろみたいな感じで、 あの叩き起こしてくれる感じでそこからメラメラともうこの戦闘力が湧き上がってくるもう気持ちが燃え上がる感じっていうのがこのサビにねなんか込められてるだからこのメロディーはもうアブルナリンが無限に湧き出てくるねもう最強戦闘力ソングなんですよねはいだからこのサビマジアメージングって思ったんですよねはい で、その後も、あの、肩を組んで一つになろう、あお、おお、あ お, おっていうところにまた入るんですよ。この、まあ、2回続く、この、えぐって戦闘力を上げてくれる感じもめちゃめちゃ好きなんですけど、このね、あの、1回目、2回目のこのフレーズ、手をつないで一つになろう、肩を組んで一つになろうっていうところの、このね、あの血に合わせた振り付けっていうのも素晴らしくて、で、なんか、あの、ちきぶんの時もそうだったんですけど、 あのモーニング娘。の皆さんがですねこの肩を組んで円陣を組んでなんかやってやろうぜ頑張ってやろうぜみたいな感じであのメッセージを届けてくれるのがもう最強に染み渡るんですよね、はい、だからもうなんか落ち込んだ時とか仕事行くの嫌だな今日はみたいな時にこの曲を聴くとあんな上司なんてクソくらいだみたいなぐらいもう吹っ切れちゃうというかねでやる気もう120パーいや120万パーぐらいねぶ<笑>ち上げてくれるような はい、そんな素晴らしい一曲になってるんだなと思いましたでそのサビ終わりにもですね「もう同じ失敗できないだろう」の部分をあの小田さくらさんが歌うんですよでこのね「できないだろう」っていうところのなんかエンジンの入れ方っていうかそれがね小田さくらさん素晴らしいなと思ってて なんかまあちょっとね、あの感覚的な話になるんですけれども、できないだろうってあの単音でいくんじゃなくて、ここになんか、ブンん、ンっていう、なんかあのね、まあ、バイクでいうとこのぷンって吹かす感じの、あのエンジンをかけて加速していく感じがあるんですよね。で、それを入れると、この小田さくらさんの歌唱法の、できないだろうっていう感じの、 まあちょっと僕ね、そのレベルには全然あの届いてないんで分かりにくいかもしれないんですけど、本当本人の映像を見てほしいんですけど、このエンジンのかかり具合、加速していく感じっていうのがね、まあ強 っ, って思いましたね。ある種、この声の波動みたいなのを感じるんでね、火事場のクソ力みたいなのを与えてくれる感じなんですよね。はい。だからね、もうちょっとこの曲、あの好きになりすぎて、ひたすらに愛を語った、そういった動画を今回撮らせていただきました。ということで、この動画がいいねと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 そして、コメントもですね、えー、どしどしお待ちしておりますのでぜひともよろしくお願いしますというわけでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ